みなさんこんにちは司会の中野石明です講師は大場美智子先生です先生どうかよろしくお願いしますはい大場美智子ですよろしくお願いいたします、えー、本教材では情報システムについて学んでいきますそれでは大場先生、えー、まずは情報システムはどのようなものなのかっていうのを教えてくださいはいわかりましたここでは 現在一般的に利用されている今時の情報システムの構成を説明します情報システムには広い捉え方と狭い捉え方の2つがあります広い意味での情報システムは入力処理その出力を活用という流れになりますまずキー入力や IC カードバーコードなどから情報を入力します 次に処理の部分では入力した情報を人工知能やビッグデータ解析などの情報技術を利用して処理分析したりネットワークを介して情報を伝達したりするという仕組みを働かせます狭い意味での情報システムはこの処理のメカニズムの部分ですそして処理の出力を活用することによってさまざまな 業務を自動化したり、効率化したり、人間の判断を助けてくれたりします。Society 5.0 と言われる時代では、情報システムの応用が期待されています。つまり、この情報の活用のターゲットとして、社会的課題の解決への活用が大きく期待されているからです。最新の状況では、情報システムは自動運転や 医療、農業、環境などの分野で広く活用されています Society 5.0 やそこでの情報システムの応用はどのようになっていますか Society 5.0 に至るまでの社会の変遷をこちらの図で説明します人類が誕生した初期は自然と共生していた狩猟社会灌漑技術を開発して畑を耕し 定住できるようになった農耕時代18世紀末には蒸気機関車の発明や大量生産が始まった工業時代20世紀後半のコンピューターの発明で情報流通が始まった情報社会という編成がありました情報社会では情報技術の発達によって情報システムが社会のさまざまな場面で活用され 社会生活を支える重要な役割を果たすようになりましたそして21世紀初頭ごろからは人工知能やロボット技術などさらなる情報技術の発展によって情報社会に続く新たな時代が始ままっていますこの時代が「ソサエティー 5.0」と呼ばれています。ソサエティでは すべての人と物がつながり、さまざまな情報を共有・利用することで、新しい未来社会が形成されます。この大元になるものが情報システムです。ソサエティ t y 5.0 の時代にどのような情報システムが活躍しているんですかまずは、車の自動運転のシステムです。さまざまな情報をもとに、渋滞を察知して最適なルートを選択したり、 ハンドルやブレーキの操作を自動的に制御してくれたりする自動運転のシステムによって、早く安全に移動ができるようになります。この自動運転では交通事故が減少したり、うん、運転から解放されたり、渋滞ストレスから解消されたりというメリットがありますね。はい。次に、農業や物流の自動化です。この写真にあるようなドローンを使えば、 広範囲にわたる農薬散布を自動化できます。つまり、短時間かつローコストで農薬を散布できるようになります。従来は業者を雇ってラジコンヘリで農薬を散布していましたけれども、農業従事者が自分でできるようになるということですね。はい、その通りです。物流でもドローンを使って、過疎地域や高齢者が多い地域などへ、 復壊する実証実験が始まっていますこれまでは配達員によって届けられていた荷物がドローンによって運ばれるのが当たり前のの中になるかもしれませんねところでドローンは最初からこのような利用方法を考えて作られたものなんですかドローンはもともとは軍事用に開発された自立する無人機のことでした無人の車両や航空機 船舶などの自立式の機械全般を表す言葉ですが2010年以降命令を受けて自立飛行する飛行物体を総称してドローンと呼ばれていますなるほどドローンは飛行物体以外もあってその利用は限りなく広がりそうですね Society 5.0 では VR と 仮想現実がキーテクノロ VR の代表的な例としてはゴーグルやヘッドセットなどを装着することで CG で描かれた仮想空間をリアルに体感できるものがよく知られています。医療の分野では患者の 3D モデルを VR で再現し血管の流れや動き 臓器のの位置を手術の直前にに確認することにも活用されていまがんの腫瘍を取り除くための手術の前に実際の手術に近いシミュレーションができます。シミュレーションで得られた知見は現実的な手術を安全かつ効率的に実施できる可能性を高めたり患者への説明の場面にも役立てたりすることができます。 コロナ禍でオンライン授業では科学の実験や工作の実習が難しかったわけですけれどもこの仮想現実を利用すると安全かつなんか安心して今後は急激に VR を利用した情報システムが普及浸透してビジネスや社会生活が大きく変化していくことでしょう。 5.0 での情報システムの活用はさまざまな社会の課題を解決して高度な未来社会を実現する足がかりとなりそうですね。